なかなか痩せられない方、お腹の脂肪を減らしたい方におすすめな、自重でできる筋トレを紹介していきます。なかなか痩せられない人に多いのが、負荷の軽いエクササイズをやってしまっている。そういった場合が多いです。よくウェイトを使うことに関してはビッグスリーと言われる筋トレがあるんですけども、例えばベンチプレス、スクワット、デッドリフト。そういったエクササイズがあるんですが、それはやはり、重りがなければ行えないっていうので、 初級者や中級者の方は行ってないと思います。今回それを自住、自宅でできるビッグ3というのを紹介していきます。今回たったの10回です。一緒に真似して頑張ってもらえたらと思います。今回の動画を最後まで見てもらうことで最短で痩せるための筋トレ方法というのが分かってきます。最後までご視聴ください。 はい、皆さん、こんにちは。タートルです。今回ですね、自宅で簡単にできるビッグ3というエクササイズを紹介していきます。重りを使わない代わりに、できれば、今回、椅子を用意してください。椅子がない方は、椅子なしでもできるんですけども、ちょっと可動域が狭くなったり、やりにくくなったりしますので、できれば椅子を用意してください。もしない方は、やり方だけでも最後まで見てもらえたらと思います。今回、 自宅で自重でビッグスリーを鍛える方法としては片方で行うということです手は例えば2つあります足も2つありますそれを片方で行うことによって自重でも負荷を上げることが可能になります大きい筋肉を鍛えるほど筋肉はつき小さい筋肉も同時に鍛えられ大きな筋肉を使うことによって修復回復という過程で代謝が上がりますしっかり筋肉を使うことによって 摂取した栄養というのが脂肪ではなく筋肉の回復修復に回りますから大きい筋肉を鍛えることはとてもメリットがありますなおかつ少ない回数でいいので時短にもなりますなかなか1時間走る時間作れないとかフィットネスクラブに行く時間作れないめんどくさいそんな暇ないそういった方には今回がおすすめです3種目各たったの10回です時間にすると1分2分それぐらいで しっかり鍛えられて終わることができますでは揺れ方を紹介しますまず1種目目スクワットですスクワットを片足で行いますよく片足伸ばして下までしゃがんで立つこれは結構難しいです上げてる足の前ももは大体直筋使うので弱い方は足が痛いそして足首硬い方はこのように下までしゃがめれない後ろに転げちゃう そういったパターンもありますので、今回は、後ろに足を伸ばして、しゃがむのは、ももが水平まで。バランス取るために手は前に伸ばします。片足上げて、こういう感じで、1回。これを10回やります。もし難しい方は、軽く椅子を持って、このように。バランス取りながら。 きつければ少し手を使ってもいいです。両足でやるよりは、軽く手の力が入っても、これの方が効果的です。これで、バランスを取りながら、行ってください。これをまず一緒に10回です。次に、プッシュアップをするんですけども、自重でするので、片手でします。ですが、バランスは取れにくいので、反対の手を少しだけつきます。このように、片手でやるのは難しいです。 ですので少し親指だけをついてプッシュアップできるだけ片側に力を入れてくださいもし指が痛いって方は3本とかにして体重はできるだけ手のひらの方について行う椅子がある方はこのように椅子に手をついてあんまりこっちに力を入れないようにして 行うこれを各10回最後は椅子の真ん中に手をつきます右手の場合は左足をつきますこれで片手でこのように行います負荷を重くしたい方は足をできるだけ前に出してこういう感じでやっていきます今のエクササイズを一緒にやってもらえたらと思います 片方の手で支えてやるんですけども両手でやったり両足でやったりするよりはまだ負荷が高いですから今回の方が効果的です3種目左右各10回一緒に頑張っていきましょういきますスタート123456 8910OK!、OK 次はプッシュアップですいきます 12345678910OK、OK、反対いきます いきます。 ラストですいきます123456 OK はい、お疲れ様でした今の3種目自重でしっかり負荷があってさまざまな筋肉が鍛えられるこれはまさに自重のビッグ3と言っても過言ではありませんもちろん椅子がいるんですけども椅子がない方はですね、まあ、気をつけながら低いテーブルで行うとか何か硬い台を使ってやるとかそういった感じでねやってくださいもちろんスクワットは多分テーブルとかねタンスとか あ, あいううとところを持ってでできると思うんですけども最後の種目はねちょっと難しいので何か工夫をしながら今の3種目やってもらえたらと思いますもちろん軽いエクササイズで細かい部位を鍛えるのもいいんですけどもやはり痩せるということに関してはできるだけ大きい筋肉を鍛えた方が小さい筋肉も同時に鍛えられますので時短になり代謝も上がりおすすめですということで頑張ってやってみた方 もしくはやってみようかなと思った方グッドボタンコメントよろしくお願いします各種 SNS もやってますので説明欄からよかったらリンクのフォローをしてください今回もご視聴ありがとうございました